2回目ありがとうございます。2回目ありがとうございます。それではそれではなんかもなんかどうしよ う, う, う, うし。今ちょっとあのカメラセットして。ちょっと1回目とは雰囲気変えて、あの私 た, たちやっていきたいと思います。のでね。何が変わったのかな？っていうのをちょっと楽しみながら。 F、見ていいたただけたらと思いますちょっと楽しくなったらなんかこう手拍子ピャンピャンピャンってやってもらうと踊り子たちテンション上がりますので分かりやすくね上がりますのでよろしくお願いいたしますそれでは参りますミュージックスタート 三千白々と開ければ闇夜の一幕輝き放つは天日のごとく後期三千。 はい、テームさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。お待ちしておりす。